主に9つの工程に分かれていますだいたい3時間ぐらいで焼き上がりますまず1番の計量する2番生地を作るから始めていきますボウルに強力粉を計量しインスタントドラインイースト、砂糖、塩はそれぞれ小さい容器で計量しその都度加えていきましょうよく混ぜた後に水と卵を加えていきます粉気がなくなるまでしっかり混ぜていきましょう粉気がなくなったら生地をテーブルに出していきます ボールに残っている粉や生地もしっかり出していきましょうまだ材料が混ざりきっていないのでもう少し混ぜていきます手のひらを使って大きくテーブルに生地をこすりつけるようにして材料を混ぜ合わせていきましょうこの時なるべく指先は使わないようにしてください指先に生地がついてしまうと取れにくいですのでね手と一緒に生地が戻ってくるようになったら今度はこねていきます一度手のひらの中で回転させて生地を丸めていきます 手で左斜めを奥に転がし戻ってくる左手で右斜めを奥に転がして戻ってくるという形で V の字を描くように生地を力強く転がしていきましょうだんだん生地に弾力が出てきます生地の変化を楽しんでみてくださいね弾力が出てきたら生地の状態をチェックします引っ張ってみてくださいゴムのように弾力があればこね上がりです冷蔵庫からバターを出してきてカードで細かく切っていきましょう 生地に包んでバターを混ぜ込んでいきます今度は手でしっかり生地をつかんであげて台にこすりつけるようにしてバターを混ぜていきましょう表にバターが出てきてしまっても気にせずにしっかり混ぜ込んでくださいバターが完全に混ざりましたら生地を丸めていきますテーブルに打ち粉をしますその上に生地を乗せて横からくるくる巻いていきます巻き終わりを上、横長にしたらまた同じように巻いていきましょう 生地の表面がピンと張るまで数回繰り返します切ったら今度は縦長にして手前から二通りにしましょう合わせ目をしっかり閉じますボウルに入れて乾燥しないように上にラップをかけて発酵に入ります室温に40分から60分を置いておきます60分経ちましたので生地が出来上がってるかどうかチェックをします人差し指の第二関節まで粉をたっぷりつけて穴を開けてみましょう穴の大きさが変わらなければ発酵完了です こうしたテーブルに生地を出して手のひらを使ってガスを抜いていきます優しく数回生地を押してあげてくださいそしたら6分割をしていきますまず目分量でガイドラインをつけますカードを使ってカットしていきますカードはテーブルに向かって思いっきり押さえてあげたら手前に引くもしくは向こう側に押すという形で切っていきましょう 今回は目、ね、分量でカットしますが、割る場合は1個49グラムです。生地を休ませます。まず生地を丸めるという作業をしていきます。先端からくるくる巻いて、2センチぐらい手前で左右から生地を持ってきます。周りから生地を持ってきてつまんでください。また同じようにやっていきますね。先端からくるくる巻いて両サイドをくるりと持ってきたらさらに回り。 生地を持ってきてつんでいきます上にふんわりとラップをかけて10分間休ませておきます成形をしていきますテーブルに打縁をしてくじめを上にして生地を置きます綿棒で手のひらよりもひ回りを大きいくらいの円形に伸ばしていきましょう8等分になるようにガイドラインを入れましたら生地の周りから中心に向かって 2センチの切り込みを入れていきます必ず中心に向かって入れるようにしていきましょう切った部分を中心に折り曲げます片方の端っこを指で押さえて押さえた方の隣の生地を重ねていきます最後は一つ手前の生地の下に入れましょうアルミカップの上に乗せていきますもう一個やってみますね閉じ目を上にして テーブルに置いたら綿棒で、手のひらよりも一回り大きいくらいの円形に伸ばします。厚さを揃えるようにしましょう。きれいな円形でなくて構いません。8等分のガイドラインを置いていきます。外側から中心に向かって、2点位置の切り込みを入れていきます。カットした部分を中心に向かって折っていきます。片方の端っこを指で押さえます。 押さえた方の隣の生地をさらにまた折っていきます残りも同じようにやっていきましょう最後は最初に折った生地の下に入れ込みます最終発酵します室温で40分から60分置いておきましょう生地が乾燥しないようにふんわりと上にラップをしていきます天板に乗らない分は冷蔵庫に置いておくといいですよ60分経ちましたので焼いていきます 指先に打ち粉をつけて中心部分を凹ませていきましょう。生地の周りに卵を塗っていきます。中心には塗らなくていいです。180度のトースターで10分焼いていきます。途中焼き色を見て温度を上げたり下げたりするようにしていきましょう。焼き上がりました。 トースターから出していきましょう火傷しないように気をつけてケーキクーラーの上に出していきますこのまましばらく冷ましていきます仕上げますしっかり詰めましたらお好みのスプレッドをのせていきましょう中心にたっぷりのせてあげてください甘いものだけではなく砂や卵などお惣菜パンにしても美味しいですよぜひ いろんなものを載せて楽しんでみてください。ではまた。